どうしたのいやなんか飛行機自前撮ってたのかね飛ばな い, っていっての4月24の朝1時50分の便だったんだけど、うん、減ってるとかじゃなかったね全部止まってて帰れなくなっちゃった<笑>まあいろいろねあったんだけど4月24の朝8時50分の便だったね